みなさんこんにちは。アフタービデオミュージックスクールギター科講師の瀧澤でございます。本日はこちら、チューナーと呼ばれるチューニングをするための機体について、みなさまにお話をさせていただこうかなと思います。というのも、なんかこうチューナーってどうやって選んだらいいかわからないぜという方が結構多いかと思うんですよ。まあ、そんな方に向けて、それぞれのチューナーの特徴とか選び方とか、まあ、そんな話をつらつらさせていただこうかなと思います。では、ではちょっとそれぞれのチューナーの紹介とか特徴とかをお話しさせていただく前に、 中南を選ぶときには何に気をつけたらいいのか、そんなことをお話しさせていただこうかなと思います。まあ、人によっては重要視しているポイントが違うかもしれませんが、僕としては、まず、どこで使うのか、いつ使うのか、これをはっきりするべきかなと、はっきりさせるべきかなと思います。例えば、家で使うという場合、家で練習するとき、日常的に使うことが多いかななんていう場合と、人前で演奏するとき。 ライブで使うのが多いかなという場合。あと、レコーディング。レコーディングをするときに使うことが多いかなという場合、まあ。大きく分けるとこんな3パターンがあるかと思います。ちょっとくらい順番にお話をさせていただきますと、まず、家で使うことがメインになるかなという場合は、重要視したいのは手軽さでございます。すぐチューニングできて、すぐしまえて、とにかくすぐにこの手軽にババババッと使えるということでございます。 この手軽さにおいては、やっぱりこういう最近流行っているクリップチューナーと呼ばれるタイプのチューナーがすごくおすすめでございます。もうチューニングしようと思ったら、ね、このままヘッドにペッと挟んで、でこう電源ボタンを押せば、もうすぐにチューニングをすることができるので、まあ、かなり手軽だなという感じですね。でそれに対して、ちょっくら手軽じゃないなというのは、まあ、こういうカード型のチューナーだったりとか、 あと、こういういコンパクトエフェクター型のチューナーだったりとかするような感じでしょうか。特にこういうコンパクトエフェクター型のチューナーの場合は、チューニングしようと思ったらシールドを取り出してきて、これを接続してやらなければいけないので、ちょっと手軽とは言いにくい感じですよね。しかも、エレアコだったらいいんですけれども、普通のアコースティックギターの場合は、これではチューニングできないので、ちょっと手軽とは言いにくいかなという感じでございます。で、他にも。 何気にこういうスマートフォンのアプリのチューナーとかも侮れないなという感じです、えーと。僕は iPhone でこのポリチューンというアプリをよく使っているんですけれども、いつでもスマートフォンで基本的に持っているじゃないですか。それでちょっとチューニングしようかな。あでも、チューナーは今手元にねえやという場合ももちろんあるので、そのときはこれでバーッとチューニングすることも結構多々ある感じでございます。意外とこういうのも侮れない感じですね。すごい手軽でいい感じです。 まあ、そんな感じでチューニングしようと思ったら、すぐ取り出して、すぐチューニングできるというのがまず大事になってくるかなと思います。それで、その次、えー、ライブで使うことが多いかなという場合。重要視したいのは視認性でございます。平たく言うと見やすさということですね。見やすさ。あと、人によっては中南ーーそのものの見た目もあるかもしれません。それで、視認性においてやっぱりここ有利になってくるのは、さっきの。 こういうコンパクトエフェクター型のチューナーかなと思います。普通にこれを足元に置いて使用するわけなんですけれども、やっぱりこの LED がビカーッと光ってくれているので、やっぱり見やすいんですよ。こんな感じで。このチューナーは1年以上前に買った古いチューナーなので、まあ、こんなもんですけれども、これの新しい機種のほうはもっとビカーッと光ってくれます。他にもと。 これとか、ホットンのチューナーでございます。ホットンチューナー。はいはいはいはい。これもちょっくら接続をしてみますと、え、こんなんです。で、ちょっとずれると、まあ赤いのでこう表示されて、で合うと緑色になるというまあこんな感じですね。で上の方でこの オ, ンオフがすぐに見えるようになっているっていう感じです。 そんな感じで、LED がビカーッとなってくれたほうがライブのときには使いやすいかなという感じです。あと、まあ、見た目は<笑>これは単純に好みの話なので、あれですけれども、自分は最近、HOTT のこの見た目はすごい気に入っているので、もうチューナーもいつもホットを使っていますが、まあ、視認性という意味においては、全然こっちのほうが大きくて見やすいので、ボスのほうが上かなという感じです、まあ。この辺は好みで選んでいただければという感じでしょうか。というわけで、ライブで使う場合、 は視認性が大事だよということですで、す。最後は3つ目。レコーディングで使う場合、レコーディングで使うことが多そうだなという場合、重要視したいのが、視認性でもなく、見た目でも手軽さでもなく、精度でございます。どれくらい正確にチューニングできるかということです。やっぱりまあ録音をするわけなので、やっぱずれてたらちょっとお、ね、いおいってなっちゃうじゃないですか。なので、できる限りその精度が高いもの。 使うことが大事ということです。普通にチューナーの説明書とか、そのホームページとかを見ると、スペックのところに絶対に精度のことが書いてあるんですよ。でその精度はセントというもので表すんですが、例えば、プラスマイナス5セントとか。<咳>確か、この10年以上前に買った BOSS の TU2 はプラスマイナス5セントだったと思うんですよ。これ、チューナーとしては結構誤差が大きい方です。 それに対して、例えばこのポリチューミニとか、これはすごい精度が高いので、最大で 0.5 セントまで誤差を小さくすることができるという感じですで。そもそもセントって何やねんという話になると思うんですけれども、平たく言うと、1200セントで1オクターブという感じです。1200セントで1オクターブ。なので、それを割り算していくと、この1フレット、1フレット分の半音が100セントという感じですね。 こんな感じ。100セントで半音。なので、5セントとか 0.5 セントってすごいちっちゃい単位なんですけれども、ぶっちゃけギターってすごいチューニングというか、ピッチが不安定な楽器なので、ちょっと強くピッキングしたりとか、ちょっと強くフィンガリングしただけで結構割と10セントぐらいすぐ上下するんですよ。なので、そんなに厳しくなくてもいいんじゃないかみたいなときもたまにはありますが、 まあ、レコーディングのときにはできるだけ精度の高いものをチョイスするとよいかなという感じです。それで、その精度においては、もうこういう新しいチューナーのほうが絶対に有利なので、まあ、中古とかで買うのではなく、できればその新品で最近のやつを買うとよいかなと思います。このポリチューンミニ、ちょっと前にポリチューン2ミニというのが発売されているんですけれども、確かそっちのほうは 0.1 セントまで精度を高めることができるはずです。確かほとんどはこれ 0.5 かな。 0.5 セントとか、まあ、そんな感じなんですけれども、まあ、できるだけ精度の高いものを用意してくださいということでございました。なんとなくわかっていただけましたでしょうか。家で使う分には、やっぱり毎日毎日、ね、すぐに パ, パパッと使えたほうが便利なので、まあ、精度とか、視認性とか、そ、まあそれでも大事ですけれども、何よりも手軽さが大事かなと思います。それで、ライブで使う場合はやっぱり見やすくないとダメなので、視認性がすごく大事になってきます。意外とこういうクリップチューナー・・・ 使っている方は結構多いかとは思うんですけれども、まあ、ヘッドにこうぶら下がっているとあんまり見た目もよろしくないですし、あと、この LED が画面が細々しているチューナーとかだと意外と見にくいんですよ。そのもちろん縦を引いているじゃないですか。で、そのテンションも上がっていてこう、ね、なかなかレースにはなれないと。で、その中でこう落ち着いてチューニングしようとしても、ね、なかなかこう見えないみたいな感じになったりすることもあるので、でちょっとライブ で, ライブで使うときは、 クリップ型は避けたほうがいいんじゃないのかなという感じです。それで、レコーディングの場合は、うと手軽さ、視認性もそんなの抜きにして、とにかく精度が大事だということです。やっぱり精度が、ね、この悪いチューナーとかを使ってピッチンか、ピッチが甘い演奏とかになってしまってはすごく大事なので、まあ、できる限り精度の高いものを用意していただければという感じでしょうか。ああまとめてますね。TU8PC。TU2 は3セントですね。3じゃない。5じゃない。 3mm でした<笑>、えー。そんな訂正でございます。で、ポリチューミニも、ね、0.5、まあ。そんな感じでございます。で、ちょっと次の動画でうーと僕が持っているチューナーはちょっと古いのが多いので、参考になるかどうかわからないんですけれども、まあ、そのチューナーを実際におすすめチューナーみたいなのを紹介させていただこうなと思いますので、よかったらそちらも参考にしてみてくださいませ。とりあえず、今回の動画は以上でございます。いつ使うのか。 どこで使うのか。それをはっきりさせるだけで、買うべきチューナーが見えてくるはずだぜそんな感じで、違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。<笑><笑>